すごいお二人はメタルギアソリッドを通じて知り合いケンジさんがサキさんに一目惚れ<笑>ご準備はよろしいですか 28年間私はパパとメタルギアソリッドからいろんなことを教えてもらいましたどんな状況でも諦めないガッツをみんなを楽しませるユーモアをそして優しさを<笑>だけどまだ教えてもらってないことがありますメタルギア最大の謎さっき。 あの謎はケンジ君とどきかしなさいお父さん<笑>なんだこれメタルギア最大の謎に蹴りがつく メタルギアソリッド5「ファントムペイン」プレイステーション